いや朝から何も食べなくて、で、さっきセブンイレブンでドーナツ、フレンチクルーラー食べたんですけど、それだけなんですけど、全然、体力的には全然いけますね、まあ今、ペットテニスのダイエットやってるんで、糖分はどこにいらないとね、脂肪がエネルギーになってるんで、全然糖分取る必要がなくて。 何も食べなくても全然いけるんですよねまあお腹にこう溜まった余分な中性脂肪がエネルギーになってくるいくらでもありますエネルギーが逆にエトセニダイエットコスト制限ダイエットってあの痩せた人はあんまり意味がないですよね結局余った脂肪をエネルギーに変えるんで脂肪が余ってない人が やろうと思っても、全く意味がないって言うです。でも、本当に太ってる人、90キロとかある人、それは本当に、ケトジェニックダイエットがおすすめですね。本当に太ってる人は、多分それ以外でるのは相当きついですよ。ケトジェニックダイエットだったら、ほとんど、その。 食欲みたいいい我慢しなくていいんでまずそんなに量の制限はそん な, ない食べるものは、まあ、ある程度選ぶんですけど我慢じゃなくてまあ妥協の類ですよねご飯は食べちゃダメだけどステーキだったら食べてもいいよみたいなそうじゃあまあそれだったらそれでいいかみたいな妥協なんですよねだから量は別に我慢しなくていいんでお腹は結構満足しす 結局炭水化物やめた分をたんぱく質とか脂質で取ろうと思ったら結構な量になるから正直そんな食べられなくなっちゃうんですかねだから結果的にその何ていうんですかね摂取するカロリーもいつもより減るし、まあ、僕の場合完全に計算してやってるんで摂取カロリーと消費カロリー、まあ、消費カロリーのはもうアップロードウォッチで全部管理してるんで でその摂取カロリーと消費カロリーそれの差ですよね消費カロリーの方が多ければもう間違いなく痩せるんでそれをやるだけなんですよねもう数値が出てるん で, で食べるものも全部、えー、成分のはっきりしたものしか食べないですよねだから糖質何グラムカロリー何グラムって書いてある、まあ、コンビニとかスーパードックみたいな書いてあるんですけどそれで完全にエクセルとかで 管理してでまあ、えー、消費カロリーの方が上回るようにして食べてるんですけどそうするとまあ結構楽です楽というか面倒くささはあるけど我慢はないんですよね結構あっ、まあ、まだこれだけ食べれるんだみたいなのがあるだから毎日、えー、寝る前に食べてたりしても全然痩せられるんですよね今日は消費カロリーが多ければで今年は、ね これはすごい良い浴衣がですね<笑>あれバッ、カップヌードルプロってやつですけね、あれがすごい発明ですよね、ま、ずカロリーが280とか70とかそのぐらいしかないんで、一、まあ、食で280で終わるんだったら、もう余裕ですよね。で、えー、糖質が15グラムしかないですよ。 ケトジェニックダイエットって1食あたり 20g しか取っちゃいけな い, す い, すいです糖、ま、質、あ、をで1日 60g とかに制限すんですけど8分のルのロは糖質 15g なんて余裕で何の制限もなく食べられるっていうでまあ1杯食べたら結構普通に1食分満足なんでそれで 280g カロリーでグラムまたぶん体的には良くないですけどカップヌードルプロだけで毎日全食食べたら、ね、6食とか全然7食とか食べても余裕だからあの空腹になることは絶対ないですよねまあ飽きるし多分体的にはかなり悪い。だから今年は 糖質制限するにはすごい条件がいいんですよ楽に痩せられるで、まあ、糖質制限って、まあ、特にケプテミックダイエットってすごい楽なんですよだけどメディア的には進めないんですよねなんでか分かんないけどまあ多分都合が悪いんですよねで YouTube とかでもダイエットのやり方で 糖質制限は危ないみたいなこと言う人いるけどそれ知らない人なんか知識不足なんでい糖質制限の方が質制限より確実に健康的になれるしで楽なんですよとにかく結局同じ一ち同じ摂取カロリー取った場合 糖質制限の方が食べられる量が多いっていうか、ま、んあの量が多いか分かんないけどその満足度が決まっましてお腹空かないんですよね同じカロリー食べてもだから我慢しなくていいんですよねか同じカロリー取ってれば基本的にどっちも同じに痩せていくんですけどその精神的な楽さ 我慢すするかかしな い, いは全然違うんですよねだから統一せめのが結果的に全然楽に痩せられるし結局我慢して痩せたのって我慢をやめたダイエットをやった瞬間に我慢から解放されるんで絶対リバウンドするんですよねだからダイエット成功かくにはダイエット終わった後そこの食欲食生活 が改善されてないと絶対だリバウンドするんですよそれで多分脂質制限は本当我慢我慢でやっちゃうんでダイエットやって目標達成した時にその後もう食べちゃうんですよね我慢解放されるんであるいはこれ我慢いつまでやるかってなっちゃう で, でも糖質制限って別にあのあんまり苦じゃないし頑張ってる感けないですよダイエットだから普通とやってられるし 別にずっと一生続いても別に大して苦じゃないですよね我慢する必要は特にないまあ妥協はいるんですけど食べるものに妥協はいるけどでもそれも別にたまに食べるぐらいには何食べてもいいしすぐ理解ができるんですよねでその YouTube とかもそうなんですけどいそのなんか こう先生みたいな人がいることって、まあ言ってることは正しいんだけど、それ、できるかって言ったら、できないんですよね、結局、まあ、勉強で言ったら、その毎朝5時に起きて、2時間勉強すれば、成績良くなりますみたいな、そういうのを勧めるのと同じなんですよね、それは成績良くなるだろうけど、そんなできるわけないじゃないですから。 かそういうのができてたらそもそも頭悪くないよね<笑>ダイエットもないですそのすごい辛いことを言うんですよねバランスの良い食事でカロリー減らしてっていうのでもう我慢我慢なんですよね<笑>そんな我慢ができる精神力があったら<笑>そもそも太ってないっていうねだからそのできる人の理論なんですよねまあだから本当にその太ってる人 取った生活に慣れちゃった人がやってるっていうのは相当きついことで要はまあ精神的に弱いから取ってるわけでそういう精神的に弱い人でもできるダイエット方法つまりこの我慢をしないダイエット方法をやらない限りは絶対挫折するしもし頑張ってやってまとしてもまあリバウンドするんですよね相当無理してるんですって いくらでも食べれちゃうんですよねご飯なんかそうなんですけどあの全然腹いっぱいになってもまだ食べれちゃうんですよ、ねまあ、なんかもっともっとってこう中毒性があるんですよねだって飲み会の後とかのそ締めのラーメンとか絶対必要ないのに全然食べちゃうんですもんねだか糖質は結構ねやばいですよで だからその空腹じゃなくてもなんか食べたくなっちゃうんですよねそれが我慢できない多分それが太ってる人の特徴なんで、ね、別にこう本当に本当の意味でお腹が鳴るような空腹感が来るかすらないんですよね俺も太ってる特徴なんだけど別にお腹空いてないけど何か食べたくなっちゃうんですよねそれがそれをなくさないと普段の食生活を消食に 切り替えられないと結局ダイエットしてやってもすぐ戻るんだけだでど糖質制限でケトジェニックでやってるとそもそもそのそういう変な無駄な食事みたいのってあんましなくなるっていうかそんなに何ていうですか精神的なこの空腹感身体的なじゃなくてなんか欲求ですよねただの精神的なそれがなくなるんですよね だからあんまり食べなくてもこうなんか苦じゃないですよねそれが自然っていうか朝飯は絶対食べた方がいいとか夜寝る前に食べちゃいけないとかっていうのはまあもちろんその方がいいんだとは思うけどそんなにその何て言うんですかね致命的なあれではないですよね結局そういうのって例えば夜寝る前に食べたら 脂肪になりやすいとかってあれなんです結局そのテストでいったら合格するかしないかギリギリのラインの時にはすごい重要なテクニックになってくるんですよねこれもやっとけば少しでもポイント点数アップするんですだけどもうなんか完全に合格圏内行ってればそんなの気にする必要ないんですかね ダイエットも一緒でもう完全にその消費カロリーが摂取カロリーより多くてもう全然アンダーカロリーになってるんだったら別に夜寝る前に食べたって何の問題もないですよね危ないのはそれこそカロリーがその摂取と消費がこう均衡していくとですねそれでそういう時に夜食べたりするとまあその 意味がないっていうか無駄になっちゃうんでダイエットみたいなそういう時はまあ重要になってくるんだけど明らかにもう消費カロリーが多くてもう全然痩せる圏内に入ってるんだったら別にそのカロリー大丈夫な範囲で夜寝る前に食べても大丈夫、ね、俺は結局そういう寝る前なんか食べないと眠れないしなんかストレス溜まっちゃうんで結局。 去年ダイエットしてこも結局毎日寝る前に食べてたんですねでも普通に3か月ぐらいで1 5キロ痩せてるんで別に摂取カロリーさえ合ってれば摂取カロリーと消費カロリーさえ気をつけてれば別に夜寝る前に食べ て, ても全然問題ないでしギリギリの人がヤバいってことですであとなんていうんですかね アップルウォッチがあるとすごいダイエットしやすいんですよね結局消費カロリーがはっきりしないと計算が成り立たないですよねダイエットの計算がまあ摂取カロリーと消費カロリーのこの引き算が全くあの X のままじゃ意味がないですよねだから消費カロリーを正確にこう把握する必要があるんですけどあの基礎代謝とかあるじゃないですか あれとかもアップロードだったら一日 の, その、まあ、規則使いじゃな安静時消費カロリーっていうのが毎日毎日正確にある程度正確に出ると思うしでそれプラスアクティブカロリーっていう動いて消費したカロリーが別で出るででその合計が一日の消費カロリーなんですけどもあのよく言われてるその成人男性が一日に消費するカロリーっていうのは。 全く当てになんないいいんでで気をつけた方がすよあれを元に摂取カロリーを食べて大丈夫だと思ったら全然ダメま あ, あの基礎代謝は大体年齢と体重を入れると大体合ってるんですよねそれは僕の場合だと大体1660とか計算で出るんですけど、まあ、実際アイプルウォッチでこう毎日測ってるとまあ大体1700とかそういう感じなんで割合合ってるんですよね だけどアクティブカロリーのほうですね、その動いて消費するカロリーのほう、これが全然合ってなくて、実際、まあ、テレワークとか、あんまりこう外を歩いたり、出たりしないっていう毎日だと思う200何十しかカロリー消費してないですよね。だから えー、なんか基礎代謝と合わせても2000いかなかったりするんですよねつまり2000カロリー以上食べたら太るんですよで普通のそういう一般的なこう目安みたいのでいうと大体成人男性が2000何百キロカロリーは毎日消費するんでそのぐらいは食べていいみたいなそういう だからもうアクティブカロリーが正確に測れるスマートウォッチあの、えー、基礎代謝、えー、安静時消費カロリーと別でちゃんとアクティブカロリーが測れるスマートウォッチは絶対必要ですよね結局今どんだけカロリー消費したかっていうのが分かんないと計算ができないんですよ その計算式が間間違違っっててら答えは間違ってるしかないですよねそこは本当気をつけてほしいですあの成人男性一般的な成人男性何歳でっていう消費カロリーあれは絶対あれは信じちゃいけないですよねあれ何百キロカロリーも実際より多く出て多分あれはあのもっと昔の時代の計算成人男性の あり ま, すね、まあ結構外で働いてみたいなそういうなん か, なんか結構歩いて通勤とかでも歩いて仕事でも結構動いてっていう人の消費カロリーのことを言ってるんですよね今みたいにあんまり外で歩かなくてで便利で車で移動とか電車で移動とかそういう時代があんまり動かない人に カロリー消費とはかけ離れてるんであれを元にしても絶対間違った計算になっちゃうそれは本当気をつけたほうがいいでやっぱりその本当に本気である程度の期間で痩せたいっすからやっぱり1日あたり 100g ずつぐらい痩せたいんでまあ摂取カロリーは消費カロリー ままああキロカロカリーぐらいですね、まあえー、1キロ脂肪を落とすのに7 2 0 0カロリーなんで1 0 0を落とすから7 2 0カロリー摂取カロリー消費カロリーが多くないといけないですね720を、えー、マイナスにしてっていうと結構きついですよでさっき言ったように実際普通に。 生活してると消費カロリーって2000キロカロリーいくかいかないかぐらいなんでそこから720を引いたら1300キロカロリーいいかとかで過ごさないといけないまあ普通のカロリー制限でやったらきつくてしょうがないですよねこれなんとかやれるのは、まあ、糖質制限があんまり食欲そんなに刺激しないで少ない量でも割合満足するっていう。 食べ方なんでまあ1200キロカロリーでも全然生活できるんですよねあとその、えー、エネルギー源が糖じゃなくて脂肪になってるんで糖を取る必要はないんでやっぱりそこで無駄なカロリー取らなくて済むんですよね今日も別に普通にこう100キロぐらい走るわけまあ往復で200キロ走るんですけど別に 食べななくても全然大丈夫なんですねそれはあの普通に糖をエネルギー源としてる状態だったら完全にアウトなんですけど今は普通に脂肪をエネルギーにしてるんで食べなくても全然余裕なんですよね。であとよく間違えるのが間違えてる人がいるのがその脳は糖分じゃないとエネルギーにならないというか脳の働きが悪くなるといかそれも間違ってて。脳も ケトジェニック状態になってれば脂質ですね、油で脳を活性化することができる、脳をエネルギーにすることができるんで、全然問題ないし、どっちかというと、糖質ガンガン取ったとき頭の回転は回るんですよね、もう糖質とって血糖値上がって、食べた後眠くなってみたいな状態で仕事しても、全然ダメですからね。 調子制限やってるとまず血糖値上がらないんで食べた後眠くなるとかなんか一日中だるいとかそういうの一切ないです本当その精神的に上下することがないですね血糖値上がったり下がったりみたいな急激に上がったり下がったりがないんで気分がこう急降下とか急上昇みたいなのがないんで一日中穏やかな感じなんですよね だかからなんかこう食欲にもそれが影響して、その焼け食いと い, いうか、ストレスがたまるっていうのがまず少ないしなんか、なんかどうしても食べたくなるみたいな、別に腹減ってるわけじゃないのに、どうしても食べたくなるみたいな気持ちになっちゃうっていうのが、あんまり怒らなくなるんですよね、太ってくる時は、まあ、本当、別に腹減ってるわけでもないのに、なんか食べたくてしょうがなかったんですよね。 なですああいうす普通の食生活っていうかそこが治るようなそれを練習するようなダイエットの仕方でないとただ我慢してその時だけ痩せるわ絶対リバウンドですよねだって生活が改善されてないですからもうやっと美佐子の街に。 もうこれでまあちょっと昼休憩取ってあとは最後の十何キロの上り頑張るだけですとねもう帰りは基本下りだしまあ思ったより何か緊張っすねどうしちゃったんですかねやっぱ脂質をエネルギーにしてるからなのかわかんないけど 全然体がぶったりしないですね。まああの瞬間的なパワーは多分出ないんですよね。それはやっぱりあの糖の方が向いてるんですよね。だから筋力みたいなあの瞬発力みたいなマ、えーまあ、スプリントみたいなそういうのは多分糖質をエネルギーにした方がいいんですけど、こういう持久系のやつは多分脂質をエネルギーにした方が効率的だし。 なんかこう一定のの出出力を出すのは楽ですよねまあまたヒルクライムすごいきついヒルクライムがまた別の話になっちゃうんですけどこうやってただ単にロングライドでそこそこのペースで行くんだったら100キロとかだったら特にほんと食べなくても全然いけちゃうんですよね。 なんですよね、知識、正しい知識というか、まあ、自分に合った知識みたいなやつが分かれば、もうあとは楽なんですよねあの、いっぺんそれでまた太ったとしても、またもうその知識使って、ダイエットすればすぐ痩せるんですよね、ロードプレイングゲームの2周目という人でもうどこにアイテムがあるか分かってる状態なんで、もうどうすれば痩せるか、もうすぐ分かるんで、超楽ですよね。 ただこうやったこともない人、試したこともない人が、それは間違ってるとか、それは危険だとか言い始めるから、もう本当、ね、<笑>まあ、糖質制限というか、ク首に被害が来る危険っていうのはないね、去年1年間、まあ、半年間か半年間やって、まあ、今年もまたやり始めたんだけども。 健康診断もすごいいい結果になったし、血圧も下がったし、もちろん血圧も下がったし。